吉行です「岩塚製菓エビカリー」「エビカリーせんべい国産米 100%」「期間限定ガラムマサラ 1.5 倍」「ピリッと辛口だぜ」「岩塚製菓」 エビカレーを買ってきましたそれでは食べちゃいましょう袋オープンしました。 お細長い形をしていますねいただきますんん あ結構なんかこのエビの出しがいい感じですよこのエビの味がねそしてこのなんだろう醤油のようなこううん結構醤油が入ってる感じがするかなうん醤油じゃねえななんだろうなんかソースかなうんこの なんかソースの味がいい感じに感感じますね。でも 1.5 倍っていうほど思ったよりも辛くないかな。 でもこのなんか下がヒリッてする辛さがありますねなんかこれインドなカレーですよインディアンカレーって感じがしますよんあでも別にインディアンじゃねえや全然書いてねえじゃんインドってあでもガラムンマサラって書いてあるからインド風なのかなうん やばい3つ食べたらなんか辛さが口の中で広がってきますよこれ以上食べたら口の中が大爆発しちゃいますね辛くて辛くてでもこりゃやみつきになる辛さですよねうんあとはこのカレーの うん、香ばしい味も出てるかな。うん、以上。岩塚製菓。ベビーカリ。でした。